こんにちは宮島でですすラーセンみどりです私たちは2人ともニニューヨーヨク在住のピアニスト作曲家です最近ねおうち時間が増えたからピアノをやってみたいっていう方が増えているようででも一人でやってるとなんとなくずっとうまく弾けないなんてことがあるらしくてならばプロの私たちから今日からすぐに10倍うまくなるコツ ABCDE をシェアしようじゃないかと。 これらの ABCDE は誰でも知っていれば今すぐ10倍うまく弾きます。嘘かと思うかもしれないんですけど、たくさんの人たちの手を見た私たちからすると当たり前のことなんです。ねえーっと、と小さい時にピアノのレッスンをやめちゃったりとかして、そのままプロと話す機会がなかったりすると、なかなか知るチャンスがないかもしれないんですが、ぜひこれを知って弾いていただければ嬉しいなと思います。では早速行ってみましょう。弾きやすい姿勢を椅子と腕で作ろう。はい、まずね姿勢の話です。 ピアノの演奏って芸術でもあるけれども運動ですからね椅子の位置とか腕の角度を調整して指が最も動きやすいようにともスイスイっててて動くようう形を作り上げげサポートしてあげるっていうことですね。手首があって腕があって肩があって胴体があってでそこから来る力をこう無駄なくスッと指につなげられたら一番無理せずね楽に弾けますよね。 そうあとはあの指が早く動かないとか和音を全部押さえたんだけど真ん中音が抜けちゃって和音になってないとかそういうのも姿勢直すだけで実は速攻できるようになったりするんですよねはいでは実際にピアノ椅子に座ってみましょう椅子の高さ座る深さ鍵盤までの距離この3点が座るときに気にするポイントです。椅子の高さは実際ににに座っててて、腕腕を鍵盤に置いてみて腕と床が平行になれば、OK、です。 この時実際に弾いてる時のリラックスした姿勢が基本なので背筋を防ぎの非現実的な姿勢にならないように気をつけてください。ノノリリで弾いいてててるのの前のびりの姿勢もやってみてくださいねで。手首を極端に上げたり下げたりしないで腕から手までがスッと楽な感じで一直線だと指がよく動きます。 次に座る深さを決めますまずは立ってみてここがお尻と太ももの境界線だという場所を見つけてください。でこれは座りすぎ足が浮いちゃってますねそうじゃなくて境界線までだけ置くことによって足がしっかり地についている状態にしてバランスボールにこう乗っている時みたいにこうやって手足が。 ババタバタ動かしてもバランス綺麗に取れていいるという状態だすすごくいいですもしくはこの座ってる状態からこうやって座って弾いてる状態からもしここにピアノがないとしたらこうやってスッて立てるようなこの座り方だけね練習するのもいいですよ。スッて力入れてすぐ立てるような感じだとバランス取れてるっていう証拠になるのでこうやってチェックしてみるのがすごくおすすめです。 ピアノ演奏では両腕と右足を頻繁に使うので全体のバランスがこのお尻のところで取れていて体の他の部分がリラックスできている状態だととってもいいです最後に気にかけるのが腕の角度特に緊張していると肩が上がったり肘が広がったりして指が動きづらくなる原因となりますなので上から見て 指がなるべく鍵盤と同じ方向を向をいいててるううちに持っていきましょうそしてそれを自然にサポートする感じで手首腕を持ってくるようにして普段から練習してくださいね自然な手のの形で卵呪文から解き放たれようでこの話もお程度さんにシェアするとすごく喜んでもらえるんだけど自然な手の形を知ろうって話なんですが人間の手ってこう脱力するとこういうふうに自然に丸くなるじゃないですか。 でこれをこの丸みを保ったままポンと鍵盤の上に置くとあら不思議綺麗にねはまってしまうんですスポットうん<笑>ピアノは人の手に合わせてデザインされていて2 3 4の指を骨剣それからあとであの指使いの話をしますけども楽譜に書いてある指番号はあれはこういうあの人間の手の自然な形を考慮してつけられているので。 さらさらと弾くにはこういう指使いするとスムーズにいきますよというアドバイスが書いててくれてるんです、ね、であれは歴史の中で培われたアドバイスなので最初はやっぱりあれに従って弾いてみるのがおすすめなんだけれどももし自分に合わなかったらチェンジしてね変えてもいいんでね指番号の呪縛にはまって絶対あれじゃないとだめだってなる必要は全然ないです合わなかったら自分に合うのに変えて弾けばいいって言ったらそれだけなんですよねで呪縛といえば 卵型の呪縛にはまっている方も、ね、多いですねで小さい頃ピアノの先生に「卵型で」っていうふうに言われすぎた結果こう手をこういうふうにしなきゃいけないっていうふうに思ってる方が結構いらっしゃるのにびっくりすることがありますでもこれだと全然爪当たっちゃってて弾きづらいし親指と小指がすごい黒い鍵盤に遠すぎるんですよねって全然弾けないのでナチュラルに置いいてくださいねそうそれぞれの指の長さに合った位置に置いてください。 私は標準の位置がこのくらいです2、3、C の指は意外に骨剣のすぐそばを引きます例えば1と5が8剣に乗っていないとかそういうのは間違う原因になったりするので指が全部鍵盤に乗っている位置に手を置いてくださいね はい、みどりさんのポジションはクラシック音楽のご経験が長いので、クラシック音楽に特に向いてるポジションだと思います。私はジャズを弾くことが多くて、黒い鍵盤と白い鍵盤行ったり来たりする回数がすごい多い音楽なので、元々 も, もう手をこういう感じでふわっと置いてでハーモニー弾くことが多いので、あの柔らかい音が出るように指も寝かせておくことが多いです。こんな感じに見えるぐらい指は寝かしちゃってあります。で、えっとキラッとした音を弾来たときは逆にちょっとこうなってるのをちょっと持ち上げて。 こういうふうに弾いて、また和音だったら戻すみたいなことをやって、音色の作り分けをしています。今お見せしたように、私とみどりさんのポジションでまず違いますし、どういう曲を弾いてるのかによっても、ちょっとこうあの手の置き方は変わったりするので、基本マスターしながら、いろいろ自分で必要なように変えていいんだよっていうのが分かると、ちょっとリラックスしてできるかなと思います。目、耳、指のチームワークで楽譜を高速読み楽譜をいちいち読んでいくのが苦手っていうぼやきもねよく聞きますが、 楽譜を早く読むコツっていうのもあるんですよまず耳の助けを借りること音が頭の中で歌えるようになってから楽譜を見ると何倍もの速さでスラスラ読めたりするので YouTube なんかで正しいメロディーや和音を先に聞いちゃってねで耳で正解を覚えちゃってから読むと楽ですよね。 うんそうそうあとあの1音1音読んでその音を探して弾いてだと効率が悪いし全体像がつかめないんですよねだから YouTube 動画を見て一緒にリズムも体で感じながら歌うのがおすすめですはい指の助けを借りることもできます例えばこの楽譜を見てください私たちが楽譜を読むときなんですけれども一番下の音がこうやってラだからラーシードーレと一つ一つ数えてってあラかられからねネ っていう風に全部の音符を読んでってるかっていうと実は違うんですねこれの右手の3つ目の音は下からラレですねこれを見た後楽譜を読み慣れている私たちはこれと同じぐらい音が開いているところはないかなと楽譜の上で探します音楽っていうのは繰り返しを作って作られているものなので一つ形が出てくると似たような形がだいたい後でまた出てくるものなんですねいざ見てみるとありましたありました3つもありますね最初のやつを弾いてみるラレ ででこここの時にここポイントですよだからレまでの間が指でどれぐらいの開き具合だったのかこれぐらいの開き具合だなっていうこの感覚をこうやってわざわざひっくり返さずにこのままねこれこれねこういう風に形を作っちゃいます。でこの形をこのまま次のやつが最一番下の音が「ミですよね次に出てきた同じ形のやつが。だから「ミのところまでこのまま移動してきてこのままスポンと押すと弾けちゃう。 で次の音は下が「シだから下の「シのところまでスルスルスルスルスルとこういうまま持ってきて押しちゃうこういう感じで楽譜を実は読んでます手の指のどれぐらいの開き具合だったかっていうのをこういうハンコみたいにこうやってですね覚えちゃうんですねでしかもこれよく見るとその隣のやつはちょっとそれよりも開いてるだけなんですよなのでおちょっと開いてる感じねこういう感じねって幅で覚えますそうするとその次が「ミラからのちょっと開いてる」 シミからのちょっと開いてるこういうふうにやっていくと楽譜を一個一個したから「えっ、ー、とら」ラから4つだから1個2個3個4個「あレだ」だみたいな感じにやらなくてもあこうなってるのねっていうふうに覚えられてしまうというこういうふうに実は楽譜を読んでるのが私たちプロの人たちが楽譜をすすごい速さでで読める理由なんですこれはあの実際にやってみると音符を読むスピードがすごく上がります。 間違いから上達のポイントを見つけるつっかえちゃうと子供の時あ、私ってピアノ下手なんだなって思いませんでした思うよね。全く間違いないのがピアノの才能のある子って思っててね。うん、でもあのプロになるとわかるんですけど、間違えるのって本当は知らないことに出会うチャンスだと思うんですよねで。つっかえたら練習方法が合ってなかったんだって判断して、練習方法を切り替えて、なぜつっかえたのかを判明させるっていう ね、そうですよねなるほど私はこういうところで間違いやすいんだなっていう風に原因を見つけて次の練習にね生かせばいいだけですからねではミスをチャンスに変える具体的な方法をお伝えしますまずはなんとなくこの辺でいつも間違えちゃうんだよなぁと曖昧に感じている部分を弾いてみて実際どこで間違えるのかを見つけ出します例えばこの辺でいつもそう思ってるとしますよねそしたらそこの周辺をだいたい3つか4つぐらいの小説だけ取り出してそこだけ弾いて 例ええばこここんな感じでここで間違えちゃうとしますしかもあちゃこちゃ使えてるから何が何だか分かりませんっていう時はもっと短い単位にして弾いてみます。今回ここだけ弾いてみますをするとなんとここだけ弾くと弾けちゃいました。ということはこことこことの接続に問題がありそうですなので手前の音1音をつなげて弾いてみましょう。を弾ける。もうう個前ままで弾いてみましょう これもできちゃう、もう一個つなげて。できちゃいますね。ということはこの小説の頭から。こうすると間違えるということはここの接続に問題がありました。ということが分かりました。この時手をよく観察しているとここを引いた後もずっと小指はここに留まっていたので。 ここになった時に小指が遠すぎて引けなかったんだなということがわかりますこれはこうやってここに行った時に ここを移動しちゃえばよかったんですねここね次のどのためにねこと。音っていうことでしたでちなみにここの部分もここを引いてる時に小指がここにとどまってしまっていて本当はこの休符の間に小指をこっちに移動しちゃえばよかったんですがそれをしなかったので引けなかったんですね復習しますと間違いがあった時にはまずどこを間違ってるのかを明確に絞り込んでしまうでその後そこを直すんだけれどもその時に手前とか後ろ側とのつながりで間違えてるってことがかなりよくあるので。 そここの部分をくっっつけてやってやみることです C で説明した YouTube を見て正しいフレーズを覚えて歌えるようになってしまうっていうのもぜひやってみてください。 間違いやすととところろの前と後ろを含めてスラスララ歌えれば成功率上が上りますそれから先ほども話題に出てきた音符の上に小さく書いてある数字あれは指使いっていうんですがあれはこう弾くと間違いにくいよっていうアドバイスなので今もし無視して弾いちゃってる方は一度あの番号に従って弾いてみるのがおすすめです。 うん、それでもしあの自分に合わなければ変えていいんですよね。特に親指を下にくぐらせるターンの箇所を難しく感じる方が多いんじゃないでしょうか。このくぐらせる指使いは三か四のどちらかの指の下を一の指がくぐるというのが決まりです。こんな感じです。上に行くときはもしくは四の下。 そして下に下がる時はその反対で1の指の上を3か4の指が通ります。3の指もしくは4の指。これはいろんな曲でよく出てくる指の使い方なので3の下をくぐるパターンも4の下をくぐるパターンも 上手くなっておくと相当パワーアップしますよそして骨剣は細いので骨剣の上でターンが発生してしまうと失敗しやすいです8剣でターンできるように前後の指使いを工夫してくださいね楽しくやろうと決めてしまおう最後私とみどりさんからどうやったら楽しくできるかっていうコツをお伝えしたいと思います 私は個人的には間違いがあるかないかっていうことよりもその曲の世界観を崩さないで最初から最後までいけるかっていうのが大事だと思ってるんですよ。で間違えちゃいけない理由っていうのは間違えてこうあっっていう感じになるとその曲の世界観が壊れちゃって聴いてる方たちがせっかく今いいムードだったのにみたいになるのがねちょっと残念だっていうだけの話なのでその集中力を保ってその中にいられるかっていうことを大事に思うと私はピアノでこう表現できる音楽表現って楽しくなるんじゃないかなと思ってます。みどりさんはどうですか そうあの楽しくピアノを続けるにはすべての音を正確に弾かないとと力んで弾かなくても本当 OK で、うん、全体的な流れがあってリズム感があるとそれだけであのミスタッチとか抜ける音があっても全然あの気にならならいんですよねで。かっこよく聞こえるしで弾いてる方も楽しいじゃないですかなのでぜひあの楽しく続けてくださいでは皆さん頑張ってください。私も頑張りま す, <笑>二人も頑張ります